ハイイファーイブコーーです私たちは今ドイツのミュンヘンにいるんですがこれから2日間かけてスイスのセルマットへ移動していきますセルマットに何があるかというとマッターホルム標高4 4 7 8メートルスイスとイタリアの国境にそびえ立つスイスで人気ナンバーワンの山なんです隣の部屋へ移動していきますと現在ヨネがシャワーを浴びていますちょっとここからは1 8禁なのでヨネのヨ セクシーな姿は映せないんですがそれではこれから9時間の移動プラスえ鉄道列車に乗ってマッターホルンを目指していきますマジでこの空気うまい現在、チューリッヒで乗り換えです4分以内に我々は違う電車へと乗り換えなければなりません無事乗り換えることができるのでしょうか やばい怖い四分ごめん、階段の位置確認<笑>うるさいよ<笑>いきますよ GO!GO!GO!GO! 現在我々は階段を降下中 i c の八、i c の五。 やばいやばいティッシュちた<笑><笑>なんかドキドキしョしっこもれそうやっぱり米ネハエ東京ハエ乗れた乗れた 我々はセルマットに無事到着しましたちょっと暗いんですけど多分見えないですよねもう周りは雪山だらけですすげえこの登山モンベルの登山ショップの隣になんとグッチとかブランドショップが並んでますわ登山と時計のショップばっかりです周囲はすげえこれ絵がすごい一旦まず宿に向かいますわーなんか正面にそびえる雪山が 壮大ですね、すげえ本当、山の麓に来たって感じです。ああ<笑>なんとか部屋に到着しました。<笑>うまそう、かっぷの、これマジ。あ、うま、マジ日しさんありがとう。 そしたら明日朝一からマッターホルンを目指しますこれからアップロードして寝ますおやすみなさいということでおはようございますやばい超ピーカンの晴れ空です今見てくださいあそこにはですねここセルマットはマッターホルンにチャレンジする登山家のステイ先としても有名です、えー、登山、スキー、ハイキングとして有名なんですけども見てくださいこの川 なんか川のせせらぎが聞こえますそして私のあそこには救助ヘリでしょうかヘリコプターがすぐ近くを飛んでいます、見えますか、あ れ, わーあれ雲に隠れた雪山です。 これ周りは雪山に囲まれてて何か映画の世界のような感じです映画の世界に迷い込んだような感じですもうすでにこの時点で標高は 1500m 富士山の5合目辺りと同じ標高になっていますわあすげえ実は日本とここツェルマットは25年以上前から深い信仰があるみたいです 山つながりといううでしょうかたくさんの日本国旗日本のモニュメントがたくさん飾られていますその証拠にご覧くださいこちらにはお寺のような寿司屋の鉄板屋さんもあるみたいですこのテルマットで走るのが許されているのはご覧の通り電気自動車と馬車だけなんです電気自動車と馬車だけっていうのもまた何か最古の移動手段と最新の移動手段 この鉄道往復1万円片道5000円です、えー、右側に座ることができれば道中でマッターホルーンを眺めることもできるそうなので右側なんとか刺繍していきます 高山頂到着です。そう思ってたよりも雪が積雪がすごい気温も低いです。すげー。周りは一面真っ白な感じです。撮影日5月の中旬なんですが積雪が全然まだまだ雪が積もってます。うわ。すごいあのブルーすげー。めっちゃ綺麗やん。水たまりのブルーが何であんなに青いと。<笑> ちょっと残念ながら今日は霧がかなり濃くなっててマッターホルンの頂上は見ることができませんあすごいこれ多分スキー利用者用に工具まで置いてありますご丁寧にうわあさすがスイスすげえ私たちの宿があるツェルマットから現在ここのなんかレストランというかお土産屋さんがあるところまで来ましたもうちょっと上がありそうなのでこっちに登っていきたいと思います ここの路面もちょっと凍結気味で滑るの注意って書いてますねああ雪がなんかちょっと独特な積もり方をしてますねすごい最高の眺めですこれ気持ちいい<笑>マジすごい雪山は初めてやん気持ちいいこれやっぱ何でもそうよマイペースが一番 誰が速いとか誰が遅いとかマジどうでもいい自分のペースで行きよくや山頂に着くんですよこうやって綺麗じゃないですかこれうわあ気持ちよいやばい、はあぁーあそこに絵を描いてる人もいるわあ気持ちよかろうあそこで絵を描くげな うわもう壮大な自然のダイナミックさや圧巻ですこの眺めはこれ霧が晴れてたら相当やろうな朝ごはんいただきますうまっチンチンチンって聞こえる。 ススするやつ飲んだみたいにこう透き通るよねなんで山登ると鼻が通るっちゃろうえここで標高どれくらいになる三千ちょっとかなもうちょっとやっぱクラクラしようもんね俺ずーっとここによっては<笑>山病の恐れあり微妙にねちょっとあクラクラするってなっとるもんれ危ねえ俺はここはヨーロッパのハイライトだ間違いなく ヨーロッパのハイライト、うん、綺麗ですよめちゃめちゃデスト・オブ・ヨーロッパここいや間違いないですマジでえ、はい、意外じゃあもうは晴れとったらもっとこう来とったかもしれん ね, ねれんだけどじゃあ一旦下に戻りますかナオキはもう戻っちゃいますそうねハスライの直樹一人また直樹は一人で黄昏れる偶然にもですね朝は霧が晴れてたようで麓からの えー、マッターホルンの映像写真こちらになりますもうほんと幸運にも撮った1枚ですまあギリギリマッターホルンの全貌は映せたのではないでしょうか駅にあるすべての時計がオメガです一体いくらするんでしょうかもうここだけでも少なくとも2個見つけてますよ pr になるよねオメガさんもいかがでしたいかがでしたでしょうか<笑><笑>このスイスセルマット純度 0% ピュア <笑>というう国でしょゼロじゃピュアじゃないですよゼロじゃないですけど。<笑>まあとにかく不純物がないということよ、はい、この空気にもなるほどねこのそよぐ風の中にも次回はえ、フィレンツェと言ったら何ガットフィレンツェまだ行かないですねだったっけまだ行かないですね<笑>イタリアには何ガルダリウにはフリフリイタリア俺は食べ物が楽しみですやっぱりあイタリアといえばピッツァ ス パ, スパゲッティ、チーズ、ワイン系を皆さんに元気よくお届けしていきますのでチャンネル登録してお待ちください最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次のエピソードでお会いしましょうハッシュタグコーシ